皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月8日。今週のエピソード依頼帳も終わりました。破壊編の最後の敵が大変でした。全部で19万5千ポイントの経験値になりますので、これをバージョン 6.1 に持ち越します。超便利ツールの釣り堀りで、白サメのキングサイズが釣れました。 これでまた、キングサイズのリストが一つ埋まりました。せっかくなので、庭具の釣り堀に入れておきます。ついでに風船ナギも入れておきます。早い者勝ちです。エピソード依頼帳のジャリムバハ砂漠討伐をやっていた時に、レア天気に遭遇しました。何回見ても慣れないレア天気ですね。でも、すごく魔界らしい天気で嫌いではありません。